こんにちは、アブローです。今日はですね、生活費が8万円でしたって話をしていきます。皆さん、生活費どれくらいかかっていますか僕、なんと先月、8万円で生活していましたあの。いろいろと会社をやってますとか、フリーランスで成功しましたっていう風にお話をしたんですけど、なんと8万円しか使ってなかったと。 じゃあ実際にどんな生活をしていたのかっていうリアルな部分をお話ししていきます僕のチャンネルではこうしたコスパ生活だったりだとか福岡で生活してるんですけども福岡のいい暮らし方をお話ししてますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします で今回、えー、コスパ生活のお話なんですけど8万円でなんと8万円で生活できましたこれは面白くないですかいろいろと会社やってますとか、えー、フリーランスでっていうふうに言ってたんですけども全然お金を使ってなくてもう僕はあんまり物欲とか禁止な生活費とかあんまり気にしなかったんですけど、えー、ちょっとそのインタビューを受けるということになったんでその 生活費を見直したところなんと8万円しか使ってなかったっていうのが分かりましたじゃあ実際にその、えー、何お金を使っているのかと実際どんなことをしているのかっていうのをまとめていきます、えー、実際8万円なんですけどもこれはもう純粋な生活費です今回は生活費のみをカウントして集まっていましたで実際他に稼いだお金を使っている部分でいうと事業投資としていろんなものに使っています例えば、えー、インタビューをしに行くための旅費交通費 ホテル代だとかはもう事業投資として入れてるんで、これはカウントしてません。で、二つ目で言うと何か、例えばこういった YouTube に使う機材だとかはもうあの設備投資、えー、事業投資、あの映像 作, 作成のために使うお金としてはもうえ事業になるんで、僕の中ではこの生活費には加えてません。今回は加えてません。で、純粋にあの食費だとか、家賃だとか、あとはカフェ代だとかをえ今回は生活費としてカウントしてお話ししていきます。 じゃあ、じゃあです実際、8万円何に使ったのかって話なんですけども、えー、やっぱり一番大きい部分でいくと、家賃です。家賃6万円払ってます。えー、管理費用も、えー、家賃が 5.5 万円ぐらいですかね。で、プラス管理費だとかを合わせると、6万3000円になりました。これが一番のメインのポイントになってます。えー、一番大きい部分でいくと、えー、ホテル、間違えた。<笑>マンションダイスですね。 家賃が6万 3,000 かかってますこれどれだけ高いかっていうと福岡の場合6万3000円でちょこっといいかなぐらいのレベル感です、えー、なんでこの家にしたかっていうと一番は立地がいいこと、えー、博多天神のメインエリアにあるんで住みやすいで移動しやすいというのが一点とプラスあとはあのここスタジオとして活用しています、えー、仕事用の撮影だったりだとかあとは仕事の あのパソコンの作業だったりだとかをここでやってるんでそういった意味でそこそこいい場所にしたかったっていうのがあって、えー、今回はここにしてますで以前はシェアハウスだとかあとはアメリカに住んでいた時にはシェアルームだとかあとは、えー、いろんなところに、えー、実家に戻ったりだとかいろんな場所を移動してきました5年間で結構もう10回ぐらいあの転々と引っ越しをしてるんでそういった意味でもまあ 場所移動するのは区じゃなくて、区ではなくて、いろいろと移動している中の一部であって、たまたまここがあのいい立地だったんで、ここに住んでるっていうのが今の現状です。なので、一番多かったのが 6.3 万円の、教育駅費込み、管理費込みの家賃。6万3千円でした。で、じゃあ、実際他のお金はどんな風に使ってるのかっていうと、光熱費です。光熱費、えー、大体たい0千円ぐらいです。これなんでかっていうと、あのー、もう旅ばっかりするんですよ、僕は。 結構あの他の YouTube の、アーカイブ見てもらうと分かるんですけども、いろんなところに行くんですよね。なんでそんなに家にいないと。でしかもあの多動症というか、結構いろいろ多動力というかあの、移動しがちというか、家にこもれないタイプなので、どんどんどんどん移動して、ほとんど家にいません。なんで電気代とかほとんど使ってなかったんで、5000円ぐらいっていう感じです。で、何にじゃあ、えー、一番お金を使ってるのかっていうと、食費です。 これですよね。皆さんも食費一番使ってると思います。皆さんおいくらでしたか僕なんと1万円でした。これどういうふうに計算したかっていうと、福岡で始まった月額のランチのおかげでめちゃくちゃ安くなったんです。これ実は 実はランチ食べ放題っていう名目の 4,980 円、税込みで 5,400 円ぐらいのサービスがある。まあ大体 5,500 円ですね。5,500 円のサービスがあるんですけども、そのサービスを利用したことによって、僕 の, あの食費がめちゃくちゃ浮きました。で、ランチっていう名目なんですが、なんとこれがもういろんなところに使えるんですよ。で、夜で言うと5時ぐらいまで使える。福岡で言うと5時まで使えるお店があったんで、福岡の5時まで使えるお店を使って。で、プラス、 夕食はあのそこからテイクアウトして、えー、食べるっていう風なことをしていましたなんでもう食費がほとんどかかったんで す, 1万円です食費が1万円でしたでランチ食べ放題で毎日それを使ってランチに行ったりだとかして食費を浮かせたりだとかあとはあのー、夕食にテイクアウトで持ってきた、えー、夕食を食べるというようなし仕方をしたりだとかあと僕ちょっとアレルギーになったんですよね アレルギーになったんですごいあの食物繊維豊富な食材ばっかり食べてました例えばもずくだとか、えー、例えば、えー、メカブだとかあとはさつまいもだとかをもうどんどんどんどん取るようになってきたんで結構素材で食べたりだとか納豆だとか食べるようになってきたんでそれを考えたらそんなに高価なものを食べたないという意味で食費が安くなったっていうのが一点ですで実際実際のところですよ僕は結構いろんな人に会う仕事をしてます会うというか、あのー、仕事の営業で お話ししに行ったりするんですけどもそれはカウントしてません今回は食費純粋に食費としてカウントしていて、えー、会食だとか、えー、ミーティングだとかで使った食事代は今回ここには載せてないという感じですなんで8万円で収まったというイメージですねでプラスあの遊び代としてあの何を使ったかっていうとカフェ代、えー、2000円払ってますこれは何かっていうと前回、えー、別の動画でもお話ししたんですけども福岡の、えー カフェ、飲み放題オールウェイズドリンクっていうのがあるんですけどそれを使いましたこれがすごくよくて何度もお話ししてるんですけども2200円で、えー、カフェ飲み放題使い放題っていうサービスですで11月からちょっと変わって、あのー、カフェ飲み放題なんですけども30分に1回、えー、連続で使えなくなっちゃったんですがそれを加味しても、あのー、福岡の市内にある登録されてあるカフェで利用できるんですごく良かったです でプラス、ブックカフェを僕はよく利用してたんで、ブックカフェに行って、で、本を読みながらコーヒー飲んでっていうことをずっと毎日毎日やってたんで、ほとんど他にお金を使っていないっていう感じです。で、例のごとく事業投資としていろんなことをしてるんですけども、も大してそんなお金も使っておらず、旅もそんなにしなかったんで、ほぼほぼかかっていない。なんで生活費が8枚で収まったっていう感じです。もう本当にお金使ってなくて。 あ強いて言うなら何か買ったかな何も買ってないんですよね。何も買ってなくて、事業投資もほぼほぼあんまりしてなくて。で、何にお金を使ったかっていうと、やっぱりその、あの、ホテル代ですね。前月、先月に、えー、飛んだ、えー、ホテル代がクレジットに落ちる。 もうクレジットって翌月だとか翌、翌月に支払いが来るじゃないですか。そういった意味を込めれば、まあ事業投資として。え使った金額は、えー、そこそこあるんですけども、生活費、単純に生活費として使ったのは、もう8万円ぐらいだったというお話です、うん。いやー、すごいですね、ほんと。ほとんどお金使ってない。もう家賃、ほぼほぼ家賃ですね。ほぼほぼ家賃。で、まあおすすめの話をすると、やっぱり、えー、ランチ月額だとか、 カフェ月額っていうのをうまく利用できたおかげで僕のエンタメ代だとかあとは遊び代に使ったお金がほぼほぼなくて食費も格安で済んだっていう形ですでなんとですねこの月額サービスが大阪でこのランチが始まるっていうんで僕もちょっと大阪行ってみたいなとか大阪と博多にエリア拡大するらしくて今現在福岡と京都にあったんですけどもそれがエリア拡大して京都と大阪と。 福岡でいうと天神と博多周辺のエリアまでどんどん拡大していったっていう形です。なんで今後ちょっと博多のエリアだとかも散策してお腹いっぱいになってランチタイム放題も飽きるほど使ったら次は今度大阪に飛んで僕も大阪と京都の、え。ー 月額サービスを堪能したいなっていいなうにも考えていますそれぐらいの、えー、面白い使い方もできるんじゃないかなという感じですでですねそういった形で旅とあの仕事を両立していくとすごいいい仕事だとかができるんじゃないかなというふうに思ってますそういった形で今日はですね僕がいかに生活費 8, 8万円で生活したのかっていう話をしていきました事業当初はまあ別婚にしたとしてもほぼほぼ使ってないですよっていう話なんですが実際にまあ 月額制のサービスをサブスクリプションをうまく利用することによって生活費コスパがどんどん下がるよっていういい例だったのかなっていうお話でした今日の動画はいかがだったでしょうか、えー、こうしたコスパ生活について僕の動画ではまとめてますよかったらチャンネル登録いいねボタンを押してくださいよろしくお願いします、えー、でですね次はですね別のお金の話だったりコスパ生活の話をしていくんでよかったら次の動画も見てくださいまた、えー、次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ